モンちゃん、はい。お、窓の外を見て待ってんの君。は、う、い、んうん、はい。はい、い相変わらずピントの合わないモンちゃんだけど。<笑>もう帰ってくるよ。回って行ってもですね。今日は朝四時半に、えー、パパが目が覚めてしまって、その起きたのを見て。 ポンちゃんがあ起きたと思って甘え始めました。甘え始めたっていうかずっと泣いています。えー、あのおパパが起きる前から泣いております。そうだね。夜中に2時ごろに、えー、起こされている人もいますが、ポンちゃんが泣いてから起きたんじゃないの？いや、僕起きた時は寝てたの。あ、そうだっけ？うん、ただ。 ずっと泣いてはいるのね目が覚めると泣くの で, で早くジャン君を迎えに行きたいんですがまだ病院空いていません今は五時四十三分ですこれからちょっと散歩にでも行って、えー、体を整えて迎えに行きますはいはいポンちゃ ん, ポンちゃんもうちょっとだから可愛、は い, はいもう少しだよポンちゃん さて、えー、ジャン君を迎えに行ってきますよちょっとまたこの音をですね 健一郎の iPad で再生します。はい、どうぞ。 調子悪くなってきてるカメラ。はい。じゃあちょっとあれ？なんで？はい。<笑>何度もはい言ってます。はい。それではジャン君を迎えに行ってきます。一旦まおいままさんにもストーリーに来ると思うけど。 おとなしく待っててね行ってくるよ。 ー退院の日にはふさわしい晴天です雲もほとんどないあ下の方にちょっとあるぐらいでねさあ病院でジャン君が待ってますジャン君ジャン君ジャン君 じ<タッ>ゃんじゃんじゃゃんゃんゃんゃんん ジャンクンポンちゃんポンちゃんポンちゃポンちゃんポポンちゃポンちゃポンちゃポンちゃポンちゃんゃんポンちゃ チャンケンジャンケンジャンケンジャンケン ポン、ポン、ちゃ ん, んちゃんくんちゃんくんおいでちゃんくんン、ポッチャン、ポッチン、ポッチン、ポッチン、ポッチン、ポッチン、ポッチャン、ポッチン、ポッチン、ポッチン、ポッチン、ポッチャン、ポッんャン、ポン、ポッチポン、ポッチャン、ポッチャン、ポ jump l e Gentle, Gentle, Gentle, Gentle, Gentle, Gentle, Gentle, g t l e g e なんか前とはちょっとまた違う。前よりちょっと大きいかな。あの花びらみたいになってないね。うん、バラみたいになってない。うんうんまあ、本当にこれ一個だけでしたんで、うん、あ、はい、そうですか。大きいやつ一個、はい。あとは元気になってくれれば。はい、あと、はい、あのこれ、えー、エリザベスカラー。あそれでつけます、はい。持ってきましたので。くださますね。はいジャンくん。はい。 はい帰るよ怒ってんのね、はい、またシャアが始まったそうです家に帰ったらもう大丈夫でしょうきっとねいくよはい怒ってんのはい 帰ってきたよいしょ、ぽちゃん。ちょっとエリザベスカラーをつけ直すから、ジャンんそのまま待っててくれる家に帰ったよ。はい。はい。はい。 やっったた帰帰れたね痛いああパンちゃんおいしてきたよパンちゃんあれはいはいはい。 こっち行ったねね、はいはいはい、れ れ, れはいはいはい、はい、いう出出出ら ら, ら, らーるるしじゃんくんそったジャンクち行くの 行くぽんちゃんじゃんくん見に行く、うん見に行こうか。 そっちにはいないよ。なんかね、向こうの部屋ね、確認しに行っちゃった。狭いよって。こっちの部屋は狭いよって。うん、はーい。じゃんくん、こっちの部屋の方が。ヒーターついてて、あったかいし。ね。はーい。はい、あ、帰ってきたっぽい音がする。はい。おかえり。じゃ、おかえり。 はいじうん。 ちゃんと痛みめの薬ももららってきたからねま、ね、ああねちょっと待ってみよううちあ、あ、いい、いいからこっちにはい、はいはいはい、じゃんいで、うん、いちゃんもねい冷たく。 決めすぎてぎてぎほら、もううちでしょ。ね、ダージャ。何食べられるか？食べられるかな？大丈夫かな？はい、大丈夫だね。まり、ダージャ。うん、これ。とりあえずこれしか食べられないなよちゃん。はい、帰ってきたね。 帰ってきたね、ぱンちゃん。ちゃんくんが帰ってきた、嬉しいね。うん、うん、そうか。はい。はい。ぽんちゃん、嬉しいおり。ぽンちゃん。えっと、一個だけお願いがあります。 ちょっとテンション上がっても、じゃんくんを追い回したりしないようにお願いしますね<笑>。大丈夫かな。少しゆっくりさしてあげてくださいね、うん。でも頑張れ。それでしにくいかな。おしっこ我慢してたかな。どうだろうね。病院にいたからね。はーい。は、う、い、ん。ちょっとだけ浮いてますけどね、お尻。ああ、血尿だね。血尿、最初のうちはね、一、うん、週間くらいは。あの血尿出るでしょうっては、いっぱい出たね。 うんでも量がいっぱい出たってことだから、うんは あ,、ねはい、あさああとは療養です、ね、ちゃんくんをあんまりバタバタさせないように、うん、ちゃんくん<笑>ん後ろから黒いのが迫ってます<笑><笑>なんかニオンか な,、うん、んなんか病院の匂 い, いがね でも最近の病院ってあんまりに臭いしないよねまあね僕らの感覚ではそうですそうだねさあじゃあ普通通りの生活再スタート切りまーすはいちゃんくんえー、っと帰ってきてすぐで申し訳ないんですけれども神社にお礼を言いに行きたいんですよ、えー そんなすぐ行かなくてもって思うかもしれませんがやっぱ神様の心象が違うと思うのね、えー、すぐ来たねって思われたいわけで、えー、というのもですねその後に仕事をくださいってあのー、どうもありがとうございましたでですねっていうのがつくのであのー、ちょっと行ってくるね、まあ、チャリンコに乗ってガーって行ってガーって帰ってくるから えー、すぐ戻ってくるんで<笑>パパの録音がうるさい、ね、ポンちゃんもよろしくお願いします、えー、ジャン君今ちょっと体調が優れないと思うのでポンちゃんに、はいはい、お願いしますねあ<笑>分かったって言ってるのねはいお願いします お礼に参りましたよしあ置けない。 そして、男岩さんもよろしく、どうもありがとうございました。写<音楽><音楽>さないように、下だけ撮っていいか。 えー、神社でお願いをする時に、えー、住所と名前を言うっていうのをやっているんですが一度もかまずに住所が言えたことがありませんまだ住所ちゃんとすらすら言えないのね4年住んでるのね ジャンん、ただいま帰りました音止めようねどうだったおとなしくできてたような気がするけどちゃ ん, んちゃん、ジャンんを気遣ってあげてくれましたか、えー、すぐ帰ってくるって言ってどのぐらいかな 三十分ちょっとかかっちゃったかな。はい。じゃ、行かないで。はい、どうぞ。 くんは手術以前と同じようにまたはもっと甘えるようになっていますこれがあれば回復だねいつものジャンんだねい、ね、いい感じですさあジャンんお誕生日です 10日ですはいジャン君はよくご飯も食べてトイレも行って、えー、健康が戻ってきています甘えるのもいっぱい甘えてね、うん、あとはよく寝ましょうもうそろそろお休みですポッチャもねお茶もお休みなさい